と思うんだ みんなな<笑>ない<笑>僕は知らない俺関係しののれてそそ顔顔をぶっ飛ばやるピストルグリップない<笑><笑>かない<笑>やりづら<笑><笑>い。<笑><笑><タッ><笑><笑><笑><笑> 先ほどに続きまして赤チームさんに1人あのこういうベストの。 普通に明細袋の上からつけるんで、誤射に気をつけてくださいね。 よし<笑><笑> きますすみません、右側どうだって見えない多分ね、あっちから回り込んで回ってくるから気をつけないと打たれる どっち行くかな。 いいね、多分ずっとあっちを回り込んでるんですね。だからといってそっち行くと斜面から撃たれると。そこで 僕食いたいやつから前にでな。<笑><笑>味方がやられますよ。ああ ちょっと前、もう一歩前に出たいんですよ、ね。すこあそこの左の竹を入れます多分下から見ら見てます 下に来る人こっちを見てればいるんでこっちの裏にもたぶんまだいる。これ危ないっすよ 味方が果敢についてこう、ついてこう 紹介あれは味方味方かそこのラインまで味方行ってる。 横から行ちますよ。<笑>どの辺まで行けますか、ね。おっととっと と, と危ねえ。ずっと奥にがずっと 遠, に, っと遠に守ってるやつがいます。左側ですか。れ俺の真正面で。なるほど。撃たれたけどこっちに届かないんだ。ラッキー。 Good to meet you. で語って。 まあ、二 人, 二人は、うん、左から上も行っちゃった。 Whoa, whoa, whoa! 場所面に1名いますよ。 Eeeeh! É...